サイドエンょ。<笑><笑>ずっとずっとその先へでしょよく弟に会うと真似するんですけど。世界を照らし出すでしょって言って真似するんです。いやもうね、そしたら姉さんやめろよって。姉さんやめろよ。やめろよ。別にそんな風に歌ってねえよ。それ誰だよってそこ言われるんですけど。会うたびにやっちゃう。